美しい青空が広がる京都レース場ターフも絶好の両馬場になりました各馬娘の個装が期待できます3番人気はこの子です三冠馬娘7番ジンボリルドルドフ の評価は少し不満か2番人気はこの子ここまで無敗2巻ウマ娘5番ゴールドシップスタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってここまで無敗3巻ウマ娘スペシャルウィーク1番人気です火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いましたスタート各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね先攻争いはスペシャルウィークガイアスカーレットメジロ・マッ ク, クイーン・イン さあ激しい先行争いで前に出たのはスペシャルウィーク続きましたダイアスカーレット少し離れて目白ロクイーン2馬身3馬身開いて8番ゴールドシップ5番ゴールドシップ並んできた外から行く7番シンボリルドルフそしてそのうちから行ったのは1番シンボリルドルフ少し後ろから4番ゴールドシップそのうち並んでナイスネイチャースペシャルウィーク先頭を進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいいですが依然としてスペシャルウィーク大コーナー 進んで直線へ向かう先頭は以にスペシャルウィーク6馬身リード先頭から大きく離されて2番手はダイヤスカーレットメジロマックイーン3番手8番ゴールドシップ4番手外を回って7番ジンボリルドルフ少し後ろから1番ジンボリルドルフまずは1周目正面スタンド前に上がっていくそれを見るように5番ゴールドシップ1馬身離れて4番ゴールドシップ2馬身3馬身開いてナイスネイチャー 意気揚々と戦闘を行きますスペシャルウィークどうでしょうこの展開かぶってしまっているかもしれません一息つけるといいですが順位を振り返っていきます以前戦闘はスペシャルウィーク続いてダイワスカーレット後からメジロマッ ク, ク・イーンその後34馬身開いて5番ゴールドシップ1コーナーから2コーナーへ向かう戦闘は相変わらずスペシャルウィーク2馬身3馬身開いてダイワスカーレット3番手メジロマッ ク, ク・イーンそしてその後ろから行くのは7番シンボリルドルフそれを見るように 並んできたさらに4番ゴールドシップ1馬身離れてナイスネイチャー1番ジンボリルドルフ並びかけてきた 戦闘は変わらずスペシャルウィークその後と34馬身開いてダイワスカーレット2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みますスペシャルウィーク先頭スペシャルウィークレースはよどみなく進んでいます4馬身差ダイワスカーレット3番手にメジロマックイーン外には5番ゴールドシップそして外目をつきましては4番ゴールドシップそのうち並んで8番ゴールドシップ残り 1000m を通過それを見るように7番ジンボリルドルフその後ろから1番ジンボリルドルフ2馬身3馬身開いてナイスネイチャー スペシャルウィークまだリードをキープしています2番手に外から8番ゴールドシップ3番手には5番ゴールドシップ外から外から4番ゴールドシップまもなく第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せませんまだ差がるここから先頭をライを取らせてくるのか勝負は最後の直線に持ち越されたさあ 8番ゴールドシップ栄光まで400最終コーナー返事を切ったのはスペシャルウィーク8番ゴールドシップ追い詰まるスペシャルウィーク強い、強すぎる完全に抜け出した残り200スペシャルウィークリードは1バシスペシャルウィーク足色は衰えるスペシャルウィーク今ゴールイン勝ったのはスペシャルウィーク ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました2着は8番ゴールドシップ3着は7番シンボリルドルフ